腰痛、反り腰、下腹ぽっこり悩まされてませんか今回は寝たまま簡単にできるのに効果絶大な布団やベッドでできるうつ伏せメニューやっていきましょう スマホ顔の前に置いていきましょうまずはチェックをしていきます両膝曲げた状態でももの裏がどのくらい持ち上がりますか全く浮かない人かなり痩せにくいです今回のメニュー一緒にやりましょうかかとをお尻につけるようなイメージで膝を曲げましょうまずはもも裏を使いながら太ももの前側腸腰筋を伸ばしていきます楽な姿勢でやってください 朝起きてすぐや寝る前1日2回できたら最高ですかなり体が整ってきますかかとをお尻につける感じであまりここがね浮かないようにやってくださ い, はいじゃあ今度は片足膝曲げましょうこのまま体をちょっと横にひねって戻します体をひねって 戻します。上半身がね、一緒にこうやってついていかないように注意してお困ってください。楽に寝たまんまやっていいですからね。腰の筋肉をひねっていきましょう。リラックス状態でやってください。息止めないようにね、してください。 反対も同じようにやっていきます膝を90度に曲げてひねましょう肘ついた方が簡単になったらこの状態でもいいです腰から下だけをねひねるようなイメージですポイントはね膝の角度が変わらないように90度に曲げた膝で体をひねります 悪いのはね無理にひねろうとして上半身がついていくことこれは注意ですよよっしゃいいですよ両膝曲げて前のももを床から浮かしてみましょう上半身はね寝たままでもいいですからね布団やベッド楽な姿勢でやってください これ悪いのはね、斜めに足を浮かしたらさ、ね、っと同じになりますからね真上にももの裏を持ち上げてみてくださいできるだけももの裏に集中して持ち上げましょうはいいいですよ今度はゆっくり交互に膝を曲げてみましょう 伸ばす時にゆっくくり下ろしてくださいこの時にねももの裏筋肉がしっかり使われてるんですよ皆さんここ弱ってる筋肉ですからねももの裏上手に筋肉をね伸ばしてください曲げる伸ばせゆっくりですよこの肘ついてると腰少し痛くなるんでね寝たらの方がやりやすいかと思います よしいいですよ今度はね足をプラプラしてください寝たままでも肘でもいいです膝から下をプラプラ振ってくださいこれが実はねももの裏の筋肉めちゃくちゃ使ってます瞬発的に筋肉使うのってすごいね力がかかってますから 結構これきついかもしれないですけどマイペースでいいですからねこれモーラ使ってんのと思ったらね触ってみてください硬くなったり柔らかくなったりしていると思いますよいしょ、OK、今度はねつま先を伸ばしたり曲げたりつま先を伸ばして曲げてを繰り返します 結構つま先をね起こす筋肉って弱い人すごい多いんですよ足首硬くて、まあ、反り腰だよっていう人とか足首硬くて前もも張るよっていう人はね、はい、つま先を起こす筋肉がね弱いんでこれすごい大事ですからねよーし OK お尻を振ってください、ね、この体幹筋肉っていうのはね力がかかって戻すときにねより力がかかりますから楽に足を振ってるようでね実は結構鍛えられてるんですよ もう寝る前朝おすすめですよーし OK じゃあ今度はね早く膝の曲げ伸ばしをしてください足が床につく手前でピタッと止まりますよここで一番ねもも裏の筋肉の収縮がねかかってますから一番ここも伝えられるぞ 悪い例をね上半身をねついていかないように踏ん張ってくださいねよしオッケーそしたら今度はね手を前に伸ばして両方肘をね交互に曲げましょう寝たままでいいですからねもうメニューが分かったらね スマホ見なくてもいいですからね。交互に肘を曲げましょう。肩甲骨動かしてください。できれば肘がね、しっかり伸びた方がいいですからね。頑張って少し。よし、オッケー。で、このこのままでね。腰振って全身にすってください。 足も腰もブラブラ振ってねこれで血行がすごい良くなりますからね寝る前朝全身が結構良くなるね時間っていうのはね代謝が上がりますからしっかり血流をね上げましょううーん全身ブラブラ振ってください楽に振ってください よしで こ, のこのままでね片足横に出してみましょうこれでキープです楽にねスマホ見ながらキープしてくださいちょっと腰回りとね股関節周り硬いよって人はねちょっと腰ゆすってみてください少しね股関節の力抜けると思いますこの悪いんだよね お尻があまり上がりすぎるとね、良くないです。しっかりね。股関節下にひっつけて。は い, い、じゃあ反対も同じように行きましょう。股関節の筋肉がね、緩みますからね。それで、スマホに見にくいよって人はね。 ひ肘ついたままでもいいですからね楽な姿勢でねやってくださいしっかり股関節をね床につけてリラックスして呼吸しましょう股関節が硬くなるとね下腹ポッコーになってきますからよっしゃいいですよはいじゃは今度はもう一回腰から下をゆすってください 結構、股関節周りを、ね、しっかり伸ばすと、ね、痛くなることがあるんで痛くなったまま終わっちゃうと、ね、筋肉がきますからその力を抜く感じで、ね、腰を揺すってください楽に振ってくださいねこれでも、ね、骨盤周りの筋肉緩んで骨盤調整にもなりますからね毎日ね習慣にしてやってみてください よしオッケー朝晩一回ずつできれば最高ですが朝か夜どっちか一回でもいいです全身の疲労毎日取れますから続けてみてくださいやった人はグッドボタンやコメントで教えてください